皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月17日、E3 の寝不足が治ってないというのもありますが、最近は、バンマの塔を一気に全部やることはなくなりました。今日は1と2、明日は3と4、みたいな感じで、2回に分けていくことが多いです。その間にサポート仲間の期限が切れてしまうこともあるので、ちょっと面倒ですが、それは仕方のないこととして割り切っています。 冒険者の超便利ツールの釣りビンゴ、皆さんやってますかこれをやっておくとメタル迷宮招待券が地味に溜まっていくので割とおすすめなコンテンツですその釣りビンゴで使う竿とルアーをどうするかという問題ですが氷の釣竿界と天使のルアーの組み合わせで固定させています初級釣り場もこれで釣っていますさすがにゴールドがもったいないのではという指摘もあるでしょうが釣り場によって竿とルアーを変更する作業が相当大変なのでやりたくありません